皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。どうもえ。本日はですね、いよいよ1ヶ月後に迫ってきた11月8日に起こる皆既月食の情報についてご紹介したいと思います。え今回の皆既月食ですね、日本全国から楽しめてえとても条件の良い皆既月食になります。それからですね、今回の皆既月食、隠れイベントがあるんですね。結構激レアイベントなんですけど。 その名も天皇聖職というのが同時に発生しますこの天皇聖職についてもご紹介したいと思いますそれでは行ってみましょう<音楽>まずですねこの天文がいる11月号という情報誌があります ここにですね、この11月号が会計食の情報満載なのと、それからね、あのまあ、今日はお話ししないんですけど、えーと、月食のその撮影方法についてですね、私、あのこのえー、と情報誌でこうやって連載してるんですよ、ポジティ撮影クイックガイドってやつを。えー、とこの中にもいろんな情報が入ってますので、ぜひこちらもご購入いただければと思います。概要欄にリンク先を貼っておきます。 はいまず皆既、えー、月食っていうのは地球の影に月が隠されるといいう現象でございます、えー、地球から見ると月が赤く染まるという現象ですね月が、まあ、夕焼けとか朝焼けとかああいう感じになるっていうイメージでして通常は月に対して、えー、青い光っていうのかな、えー、短波長の青い光っていうのが降り注いでいてああいう色で綺麗に見えるんですけども。 皆既月食の時は地球の影に隠されるのでその短い波長の光が届かなくなって長い波長の光が届くとその長い波長の光っていうのが赤い色なんですね、えー、なので月が赤 く, く染まる赤銅色と言いますがそういった色に染まるという現象ですうんと去年あったのが限りなく皆既に近い、えー、部分月食みたいな現象がありましたけどもこれ大体まあ3年に1回ぐらいのペースで起こってるイメージですけど 会計が起こるそ の,、まあ、その時々によって 観, 測観察しやすかったりしにくかったりするんですよで今回はしやすい部類になりますのでもう日本全国どこからでも楽しめるんじゃないかなと思っています、まあ、その観察しやすいと言っている理由はですね高度なんですね高い位置で発生しますなので、えー、低い位置だとあの家建物の家の向こう側で起こってるとかビルの向こう側で起こってるとか、えー、明るい えー、と都会の中からだとなんかどこに付き合うのか分かんないみたいな感じになっちゃうんですけど今回すごい高い位置で発生しますのでその建物に邪魔されないような感じで観察できるっていうことで条件がいいって言われてますあとねもう一個条件がいいって言われてる理由が多分地球の影のど真ん中とか通るのかな、まあ、ちょっと詳しいことは分かんないですけど大気になる時間その、えー、月, 月が赤く染まる時間っていうのが1時間半ぐらいあるんですよ。 これね、めっちゃ長いですすごい長いいいでですすすご1時間半もの間じっくり、えー、地球の影の中をこう通っていく皆既、えー、月食の姿を見ることができるのでまあご家族それから恋人お友達とみんなで楽しんでいただきたいですで観測場所は、えー、問いませんお家の前からでれます見れます、えー、お家の前からこうベランダからね、えー、家の窓から見ることができるので 特にその星って遠くに行かないと見れないみたいなイメージあると思うんですけどそんなことはないです、えー、お家の前から楽しむことができます目で見るのも綺麗ですしまあスマートフォンでと撮りたいなって思う方も多いと思うんですけどあのー、双眼鏡とかね天体望遠鏡とかがあると非常に便利です大きく見れば見るほど結構ね迫力があるっていうか、えー、と目視人間の目のその大きさだと全然見えないディテールっていうかその なんですかね、ボコボコとかあの質感とかが双眼鏡とか天体望遠鏡を使うとよくわかるんですよ私あのスコープテックさんっていう天体望遠鏡メーカーのチャンネルに出演してるんですけどもちょっとリンク貼っときますはい<笑>そのスコープテックさんの天体望遠鏡なんかはすごくえ初心者にも扱いやすい天体望遠鏡なのでぜひご購入検討いただけるといいかなと思います、えー、実際どういう現象なのかっていうのを えー、お見せしていきたいと思いますが、ビクセンのですねムーンブックというアプリで、えー、調べていきたいと思います。このビクセンのムーンブックは、ですね、えー、月の暦だとか、その月食の情報とかを、えー、入手しできる、えー、調べることができるアプリになりますので、無料です。ぜひダウンロードしてみてください。 で、この左上をタップすると、あこれは月齢表示だね。月の暦の表示になりますが、この左下の何でか月がかけたマーク、これをやると月食の情報のページが出てきます。で、今回2022年11月8日ですね。ここをタップすると、こういうページになっている。下のスライダーをこう動かすと、はい、時間が、上にね、時間が出てるね。11月8日の今これ、9時半ぐらいですね。にはもう 左上に月の状態が出てますけど皆既月食になってますよと月食の始まりが6時9分なのでまあ皆さんがこの日平日ですけども皆さんが仕事が貝帰ってきたりとか学校から帰ってきたりするときに空を見上げるとこういう風に欠けた月が出てきますでだんだんだんだん赤くなっていってこっから1時間半で終わっていくという。 全部で、えー、と大体これ6時から始まって9時が4時間ぐらいの天文現象になるんですかねというのが、えー、発生しますでこれ見て分かる通りですね、えー、高度が高いんですねこれ1マス10度なんですよ10度っていうのがこう人間がこう手を伸ばして握り拳1個分が10度です で大体その今これ表示してるのが10度20度30度40度ぐらいですけど10203040度結構高いんですよねこうやって見上げる感じになりますね首が痛いぐらいじゃないですかだからあのまあ寝転がったりとかチェアとかあればそういうのにこうもたれかかって見るようなスタイルがいいんじゃないかなと思いますねえっ、ー、とこの月食が調べられるこのムーンブックですねぜひ皆さんもダウンロードしてみてください 次にご紹介したいのがえ天皇聖職ですねこれ食っていうのがそもそも何かが何かに隠されるっていう現象なんですよ。で今回の天皇星食は、えー、月, 月に天皇星という惑星ですねが隠れていくでまた顔を出していくっていう現象なんですけど、まあ、月に天皇星が隠される現象天皇星食っていうのはそんなに珍しくもないかなと思うんですけど 怪奇月食中の月に天王星食が起こるっていうのは結構激レアイベントです天王星食の説明をしたいと思いますけどまたちょっとアプリ出しますね、えー、こっちに出しますえー、と次にご紹介するのがねまたこれもビクセンから出てる無料アプリのプラネットブックってやつが分かりやすいんでこれで説明しようと思います、えー、惑わす星って書く通り惑星っていうのは常に場所を変えてます毎年毎年ね観測できるシーズンになるにつれて惑星が いるる位置って変わるんですよ、まあ、土星とか木星とかあの特に人気のある、えー、惑星っていうのはやっぱり場所をこう調べるためにねこういうアプリを使った方がいいんですけどここで、ね、惑星選択、はい、でこの天王星を調べますで、えー、とまずデイをね下のスライダーでデイを11月8日に集め合わせたいんですけどこのデイってところを長押しするとこういう矢印が出てきてですねこれで細かく説明してます11月8日の えー、っと7時半ぐらいにしておきます、こんぐらいにしておきましょうか、はい。で、これ拡大してみましょう。そうすると、こ, うこれ皆既月食、赤くなってますね。皆既月食中の月に天王星が近くにいるっいうのがあります。で左上に天王星がどういうふうに見えてんのかっていうのが分かるんですけど、こ, れこのまま時間を進めていくと、お来た、えー、っと !8 時十五、20時35分。 からこう40分5分後にはもう地球の影に隠されてでまた21時20分から25分の間にこうひょっこり顔を出していくっていう感じみたいですねこういう天文現象になりますで天王星ってね私も見たことありますけど天王星だけ見ると へーって感じあんまりそんなあの目立つ惑星ではないんですけどこれで地球の陰に隠されるっていうふになるとちょっと事情が変わってきますよね私もあのこれ見たいなと思ってるんですけど観察はですねただちょっと難しくて実際に何倍ぐらいが必要なのかっていうと。 まあ、惑星を観測するレベルですから、まあ、200倍とかあできれば300倍とかあればいいんですけどその倍率でそのしっかりと明るく綺麗に見せるためにやっぱり大きな天体望遠鏡であることが必要なんですよねなのでちょっとマニア向けの現象かもしれませんがあの私はえ当日ですねライブ配信しようと思ってるんですよそのの会計色の 中継と、それから天皇聖職の中継っていうのをやりたいと思ってますんで、まあ、そういう天体望遠鏡、大きい天体望遠鏡をお持ちじゃない方はですね、ぜひ私のライブ配信をチェックしていただければなと思います。はい、では、えー、これでざっくりでございますけども、えー、会議月食と天皇聖職の情報をお届けいたしました。あと、カメラの北村のシャシャっていうですね、えー、レビューサイトがあるんですけども、えー、そこでですね、私、あのー、投稿させていただいてまして、そこでも 会議職の記事が、えー、掲載されていますそれもリンク先に貼っておきますのでぜひそちらも見てみてくださいそれでは、えー、11月8日に晴れることを願って、えー、皆さんでみんなで、えー、この天文現象を楽しんでいただければなと思いますそれではまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね